で、と次にですね、その計算機が使うその情報ですね、このメディアデータから紹介していきますけれども、これはあの、今のデジタル計算機では、この0と1の状態を使いますね。で、もしくは、あの、物理的にはそれを表すもの、例えば 電, 電圧の高い低いに置き換えて使ったりします。で、この状態をビットと言いまして、で、これは N 個で N ビットで、 えー、とそれからあの8ビット集まると1バイト と,、えー、と呼ばれております。で、えー、とこのメモリ容量 の, あの単位なんですけれども、えー、とこれはあの今 の, あのよく使われる SI 単位計というのに従ってあの使われております。で、とまあ、こちらの表にありますように、とまあ、1キロバイトがですね、えーとまあ、10の3乗バイトってことなんですけれども、 ここではですね、その、あの、二つの流儀がありまして、例えばこの1キロバイトといったときに、これはの10の3乗バイトと表す流儀と、それから、えっ、ー、と、それに近いですね、10の3乗に近い2のべきで、えっ、ー、と、2 の, あの10乗バイトを使って、あの、表すという二つの流儀があります。で、えっ、ー、と、これは、あの、必ずしも、その、キロバイトとかメガバイトを統一、あの、言われたときに、統一されていないようですので、 これはどちらの流儀でその表しているのかというのはあのたまに注意することが必要です。で、あと、えー、とそういうですねあの、曖昧さを防ぐために、2 の, のべきで表したあのや単位をですね、えー、とこういう二進切当時と呼ばれるもので、あの 特, 別特別に表している流儀もあります。例えば、先ほどの1キロバイトは、えーと これ2の10乗バイトを表したいときには、えっ、ー、と、キビバイトというふうに、K と B の間に小文字の i を入れるんですね。で、こうすることで、えっ、ー、と、これは、あの、二進数での、まあ、キロバイトの意味ですよという使い方をしている、あの、ところもあります。ここまあ、でいいでしょうか。で、えっ、ー、と、次に、そのメモリのその配置を、えー、紹介したいと思います。 でメモリはですね、先ほどのその、まあ、ビット列をこう並べていくんですけれども、あのよくやられるやり方は、あの1バイトですね、8ビットを1とまとまりにして、でこれにあのバンチを1つ割り当てまして、でこのうんと1バイトのまとまりをこうリニアにこう積み上げていくというようなのがあの表し方がまあよく行われます。で えー、と こ, このようにですねこ の, あのバイトの列をこう縦に N バイトをつないでこのメモリの配置を表しています。で そ, そこにはそ の, あのメモリの位置ですねある特定のバイトを持ったメモリの位置があの場所を指定する必要がありますので、えー、と下から0番地1番地かというふうに N-1 番地までこう名前をつけます。でこれをメモリのアドレスと言います。 でえー、とこのような形でこうあのメモリを配置した上でその命令やデータを格納するということが行われています。えー、それからあとあのワードですね、ワードという言葉もありますので、これもちょっとあの説明、紹介しておきましょう。えーとまあ、ワードっていうのは五なんですけれども、えー、とここでいう計算機でいうワードはあの CPU で一度に処理するデータ量、もしくはその単位をえっと表します。 あとはあの、CPU とメモリーなどの間で、その一度にっていうのはい、あるタイミングでですね、こうやりとりをするデータ量の単位を表します。で、えっ、ー、と、最近ですと、まあ、あの、このワードがですね、あの64ビットであるが主流になっております。えー、これはパソコンですね。特にパソコンでは64ビットが主流になっておりますけれども、えっ、ー、と、もっと小さな、えっ、ー、と、 小さい機械に組み込まれるようなコンピュータでは、えー、ともっとこのワードの値が小さくなっている場合もあります。でこれはあの1ワードがあの32ビットの場合のそのメモリ の, あの配置を表したものです。えー、と先ほどはあの1バイトずつこうあの積み上げていって。 ビット列を積み上げていってこのメモリの配置を表しておきましたけれども、まあ、ここではその1ワードが32ビットということをあの、まあ、強調するということで、えっと、1段にちょうど1ワード の, あのメモリを配置しています、まあ、こんな感じでその0番地1番地2番地3番地のまあ32ビットをまとめて1段目に配置しで以降、えっと、4, なの4番地からを2段目に配置するというような形で。 でえー、とこういうことで、まあ、1バイトは各各々の箱が1バイトを表しましてそれから各々の1段2段が1ワードを表すというようなメモリの配置を表しています。まあ、でいいでしょうか。で、この後テキストでは第 1.2 節での全金記法というのがありますけれどもこれはまた後で導入したいと思います。 ということで、えっと、第1回なんですけれども、あの、今日はですね、その、こういったことを内容にまとめ、を中心にまとめたんですが、まず、コンピューターの基本構成の紹介と、それから、あの、コンピューターの内部を紹介しまして、それから、あと、あの、メモリの配置と容量、えっと、メモリ容量の単位のことですとか、それから、あの、バイトやワードといった、あの、概念ですね、について、あの、説明をしました。 でえーとまあ、次, 次回、第2回では、その計算機上での数値と数式の表現について、えー、と解説していきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。